皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。11月16日、オルフェアで行われているファイナルファンタジー14コラボですが、皆さん毎日お花をもらっていますかそして、危うく見逃すところでしたが、サボテンダーカプセルが今回の新しい報酬です。そういえば、サボテンダーのついてくんは今まで見たことありませんでした。なかなか可愛い動きをしていますので、忘れずにゲットしておきましょう。 バージョン 6.0 で、リーネさんの合成レベル上限を解放されて、レベル55まで上げることができるようになりました。合成レベルに関しては、できれば一気にカウンストさせて、今後の新しいボスコインの実装に備えたいところです。そこでおまとめ袋を確認したところ、このために貯めておいたんじゃないかと思えるくらい、いっぱいありました。これを一気に投入して、リーネさんの合成レベルを上げればいいんじゃないですかね。 こうなると、バンマの塔の紋章現物を見せ売りしていたのがちょっともったいなく思えてきますね。今日はもう時間がありませんので、明日できるところまで頑張ってやってみようと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。